お花紙を使ってサンタのおひげマスクを作りましょう。白いお花紙を3枚重ねて縦長に置き、1回、2回、3回折ります。それを半分に折って2つに切り、さらに半分に折って4つに切ります。これに幅約3ミリ、深さ約3センチの切り込みを入れていきます。 ここでは2つ重ねて切り込みを入れていますが、切りにくい場合やずれてしまう場合は1つずつ切ってください。端まで切ったら切れていない方をしっかり持ち、切り込みを入れた部分をくしゃくしゃに揉みます。軽く伸ばしてからお花紙を1枚ずつに分けます。3枚重ねなので、ひらひらした紙が3枚でき、 それが4セットで12枚できます。お花紙1枚を角と角が合うように斜めに折ります。この三角の部分に糊を付け、先ほど作ったひらひらを貼っていきます。紙の幅に合わせてちぎりながら貼ってください。次のひらひらを貼るときは、 紙の端に糊をつけ、5ミリほどずらして貼り付けます。貼り付けては余分なところをちぎり取る。これを繰り返します。最初に作ったひらひらと同じ長さのところまで来たら、あとは付け足さず同じ長さで貼っていきます。全部貼るとだいたい2センチほど残ります。少し広くても狭くても構いません。 最後はお花紙を手前に折り、糊をつけた上にかぶせるように貼ります。切れ端のひらひらが残っている場合は、先の方につけ足して貼るといいです。不織布マスクを用意し、ひげの両端をマスクの幅に合わせて折り曲げて貼ります。 ヒゲの上の部分を折り曲げたら、内側から外側に垂れるよう、ホッチキスで留めます。この時、ホッチキスは必ず内側から止めてください。針の尖った部分が外側のひげが垂れている方に向くようにすると、怪我をする心配がありません。 普通のマスクをするように顔につけるとサンタヒゲの出来上がりです。耳にかけるゴムを使って作る方法もあります。まずヒゲを張っていない部分を折り返します。耳にかけるゴムは何でも構いませんが、ここでは白いストッキングを輪切りにしたものを使っています。ヒゲを裏返し、 ゴムを挟み込んで貼れば出来上がりですこちらはマスクの上からつけるといいでしょうこのサンタヒゲはお花紙4枚でできるのでとっても安上がりです自分のサンタヒゲを作り みんなでサンタになってクリスマス会を盛り上げましょう。